s u n g t i d midnight You can say all that you want But you and I were meant for this You know sometimes we hide behind This illusion that we're done Oh Please see that you're wrong in this I don't fall in love cause I'm here tonight I don't wanna say it but it just feels right I think girls time 私の防災リュックですね。ナイフがあります。す。ちょっとと紹介していいこうと思いますまず入れ物なんですけどね、えー、これキヤノンのカメラ一眼レフ用のですねカメラバッグなんですけども全く家で使ってないものでこれを使おうかなとちょっとあのこの準備方針についてはですね<笑>前の動画をご覧ください新しいものはなるべく買わないという前提でやってますので、まあ、家にあったら使ってないもの これカメラバッグですね。でここに入っているのが救急セットですね。はい、それだけです、えーっとであのー。全然まだね、完成しているような状況ではないんですけど、えー、0.9 リットルの、えー、水筒ですねアルミ水筒、えー、これ固形燃料を入れるための、ねえー、ケース。 で燃料ですねセリアのやつで 20g5g30g3 個1 0 g 5個と3個ですねでこれがあのブランケットアルミブランケットで軍手でまあ、薄いブルーシートにそれをちょっとあの固定しているゴムのケースっていうぐらいですねで下側の容器が入、まあ普段は使ってないものを入れているので、えー こういう瓶式ハンガ100均で作ってるマグ、えー、のなんかカトラリーみたいなものが入ってますあ。ここにナイフついてます。ナイフがですね一番難しいんですっていうのがあの何、ー、ていう軽犯罪法で隠し持っていると、えー、まあ、いけないんですね。抵触する恐れがあるんですね。なので隠してはいけないということで見えるところに出しかないといけないんです。 とということでこで、んな風にしてます。刃渡りが、ね、6センチ以下で見えるところに置いとけば、まあ、車の中に置いてても問題ないということでこんなふうにしています。はいえー、で、変式暗号からいきましょう。これはですね、基本的には食事セットですね。えー、なので、えー、とこんなものが入ってますけど、これ、洗うものですね。その底こほど洗いにくいので、こっちでこうヘラで洗ったり、これ、ダイソーのやつです。 で、ちっちゃいあのなんでしょうしゃもちですねあのご飯作る時熱いの で, でこれはあのこういうふうに、えー、焚き火なんかであのやるときにここ持ち手になるのでウェンナーっていう持ち手ですね自分で作ったやつです、えー、でこれが内豚でけると基本食料が入ってますこれはなんだっけ あのあれですね、100均ローソンで売ってる、えー、1合米ですね1合米で無洗米でこう1合ずつパックされてるっていうのがいいのでちょっと賞味期限ね気をつけないといけませんけどこれだったら、えー、2022年の6月21日ですかあと1年ぐらい持つということで精米から、えー、期限まで1年ぐらいあるんですね、まあ、1年内に使いながらでこれ、えー、と缶詰の類ですね まあ、今はない野崎のコンビーフ2022年7月今はないってあるんですけど缶のやつが今ないですねはい、えー、それからこれも缶2024年の1月比較的缶のやつってですね賞味期限長いんでたくさん入ってますイワシの、えー、オイル漬けですねこれはですね業務用スーパーで買ったと思います、はい、そして、えー、カレーまあ米とカレーでね け、えー、るというぐらいですね。あとは何も入ってないです。ということで、平式番号を使ってなかったです。英和 ー, ーのやつですけどね、昔の。えー、この中にすべ、えー、て収まりますので、このトイレに収めて持ち歩きたいなと。やっとけば、まあ、便利かなというふうに考えております。はい。こんな感じですね。はい。それからこちら。 えー、とこっちはですね以前あのヤクティブさんの動画で確認あの参考にさせてもらったんですけど100均でできるクッカーセットまあちっちゃいお皿それからここにはい2種類のえこういうふた付きボールねえまあ出番がね必ずしも毎度あるわけじゃないのでもうこういう感じにしようかなとでこれはえマッチ マッチですね、えー、ここにリンナがついてましてねここのリンナの痩せるところが一番大事なんですけどね、えー、マッチそれからこれねダイソーのよいしょミニベンチベンチとして使うんですけど、えー、あナイフも入ってるんでねこれがね微妙ですね隠し持ってると言われたら、えー、神戸弁できないんですけど、えー、まあ 工夫している点としてはここをねあの尖らせて針状にしているとこれがとても便利あのたく縛ったロープをねほどいたりする時にはこういうですねあの強い針状のものって絶対いるんですねはいえー、ぐらいですねあとは特に加工しているわけではないかとは思いますちょっとこの辺薄くしたりしてますけどね薄く削ってこうあの何かこうね薄っぺらい隙間に潜り込ませてこう 剥ぎ取 り, 取りぎ取りたいときとかに使えるようにしてますけどまあそれ以外は特にでライターライターね折りたたみなのでここに入りますなんかじじいさんの真似してねなんかこう可愛くしてますでこれはえっ、ー、となんでしょうアマゾンで買ったあのもう全然使ってないので入れてるんですけどこういうあの放置尺のついたよいしょ タイヤースターターですね。はい。もう分厚いのでね。分厚いじゃない。太いのでね。結構炎が出しやすいんですね。ということで、えー、使ってないから入れてるということです、まあ。マッチとかね、ライターはね、ガスとかね、本数に限りがあるので、まあ最悪。はい。で、しゃもじ的なもの。まあスプーンとしても使えますしね。それから、えー、金属。 金属ののヘラ的なものまあ、多分、百均よく知ってる方はご存知の通りだと思います。セリアですよね。で、お箸。お,、えー、お箸。便利ですね、これね。こういうなんか、あの、ホルダーに入れてます。で、んこれ一応ね、懐中電灯。懐中電灯。これ、アストロプロダクツのやつですけどね。まあ、使わないので。 で今、電池は空です。電池入れっぱなしにするとねあの液漏れとかあるの で, でこうアルカリ電池100均のやつをこうパッケージをねまだ開けないまま入れてますでクッカークリップ、まあ、これもね、えー、何入れてるかっていうと、まあ、こういうふうに持ってね使いたいということが生じるので入れてます、まあ、なくてもいいんでしょうけどね 使ってなくて余っててまああった方が役立ちそうなので入りそうだったら入れてますんでしょう塩と胡椒ですね何かどっかで見覚えありますけどで笛笛ですね笛ですなんかね笛重要みたいですよあのー、読んだ本の中によると声でね大声上げてはいけないんですね何でかちょっていうと体力を消耗するからだから笛なんですねこれ重要です そしてミリののこれダイソーのマグですねまああの飲むだけじゃなくてここで湯を沸かしたりするときにも450あるとねちっちゃめのラーメンとかだったらこれでいけますしあのとても気に入ってます、はい、もう使い込んでますね皮はねこれあのこういうホルダーをねなんか糸をほどいてここに縫い付けてるとか巻き付けてるだけなんですけど、まあ、これがあるとねあの便利です熱くないので。 はい、ということで、えー、こちらも作りました。はい、えー、ということで、まあ、こんなにいっぱい入るんだなと、まあ、改めてびっくりするんですけどま あ, あの、上手にというか三島さんのスタッキング上手じゃないんですけど、えー、やれば入るという感じで入れてますね。はい、ということです。よいしょこんな感じかな。こんな感じかな こここは開かなければいいということとうでま あ, あこれ紹介してないですねこれ救急セットあとね救急セット大事ですよねこれ私が好きなパイロール、えー、傷薬、まあ、消毒とかを兼ねてますやけどにもね軽いやけどならいけますのでまあ火災とかね、えー、そういう時やけどひび赤着で日焼けとか書いてますけどね。まあ、主に切り傷対策ですこれすごく効きます 私はですね、好きですあの。オロナイニュとかよりも好きなので入れてます。えー、これね、何も入れてないんです。何入れるかちょっとわかんない。で、ワセリンですね。ワセリンってご存知でしょうか大抵の軟膏はですね、ワセリンが主成分じゃないかなと私は思ってるんですけど、ワセリン自体はですね、あの植物の、まあ、樹液から取る、まあ、樹, 樹液、えー、からできるものだと違いますね。石油ですね。石油を生成してできるものですね。まあ一応、初油って元々が植物ですから、 自然のの生成物なんですけどその要は薬品としての効果はないんですが、えー、水を遮断傷口に塗ることで水を遮断したりあとこう皮膚から の, あの蒸発する水分を防ぎますのでなんかこう皮膚がね傷んだ時に薬塗るとね必ず副作用があるんですねあのこの仕方ないんですけどしたがってその副作用がないその保湿成分としてはワセリン。 これが私は結構万能だと思ってますので、あの大量に買ってるんですけど、まあ、それをね、小分けにしてこうやって入れてますちょっと蓋が硬くならないよう、ね、に緩めに締めてます消毒薬ちっちゃめのマキロはいこれだけじゃ足りないかもしれませんけどねあとはサミ。はいなんかねハサミはねなんか爪 の, あのなんてささくれ切ったりいやささくれはあの爪切りでいいのか爪切りですね はい、爪切り爪切り何かと便利ですよね、えー、ちっちゃい棒です、まあ、これはワセリンを取ったりするときに指で取っちゃうと指の雑菌がワセリンについちゃって中で繁殖しますんでねまあこういうパイロールも一緒なんですけどあと、えー、これは痛み止めっていうか解熱剤というか昔アスピリンをね緊急避難セットにやりましょうっていうのあったと思うんですけど今はあのロキソニン 私の体質的にはロキソニン、まあ、鎮痛解熱剤ですねあの、ドラッグストアじゃなくて、コンビニとかで売ってるようなロキソニンです。はい、あと、まあ、耳栓、耳栓あったほうがいいかなと、折っちゃいます。それから安全ピン、安全ピンはですね、まあ、針としての役割、ただ、針そのまま入れておくとね、切っちゃうといけないので、安全ピン。で、クリップ、まあ、針金として使うことがありうると思います。 それから、ちょっとした、ね、細い、えー、プラスチック製の細いものと、まあ、これ糸ようじですけど糸ようじとして使うことは多分ないんですけどね、えー。これも同じです。これもあの歯間ブラシですけど、えー、毛がついてる細いものなんかこう細いものとか小、ね、さちちい穴に、ね、何かをしないといけない時って指でできないじゃないですかそういう時に、ね、すごいストレスたまるん で, でこれ、えー、袋入りの綿棒 綿棒の反対側がねあとは、えー、とメッキンガーゼが3つ、えー、ね、普段使わないので、まあ、あの衛生上こういう密封されたパック入りそれからケアリーブばんそこうですねまあ種類がいくつかありますけど1個ずつですね各サイズを入れておけばいいかなというふうに思います。 はい、えー、ということで、えー、とこれ、ちっちゃいね、セリアのツールズっていうケース、ちっちゃい割にはたくさん入るじゃん、もうパンパンですけどね、中で動かないぐらい入ってますけど、ということでいいかなと思います。あと最後が靴ですね、これも新しく買わずに、えー、使ってなかったけど、えー、割と頑丈で、厚底、でゴムのね、滑らない、まあ、登山用でもないんですけど、まあ、ちょっとしたね、トレッキングなんかに使える靴。 こういうものを車に普段から積んでおきたいかなというふうに思います。 秋についてはですね、まあ、コンパクトで私が持っているものっていうと左側 の, あのポケットストーブと右側の小型のウッドストーブ組み立て式のものだったんですけど、まあ、シュタル燃料が、あのーまあ、落ちてるあの落ち葉とか、えー、小枝とか、まあ、松笠さんになると思いますので、まあ、木を燃やした時にで、あのー、やっぱり湯を沸かして飲むっていうのは寒い場合はとてもですねあの大事になると思うのでその体温があの下がって 死んんでししししままうっていううととといいこを、ね、防ぐたためめにも、まあ、一応ちゃんと、ねえー、実験てて確認して、えー、決めようと思いましたやはりこう見ると左側のポケットストーブは本来固形燃料とかあの小型のアルコールストーブで使うものなので右側 の, あのウッドストーブ系の方がですね多少横風が吹いても暴、まあ、風効果のようなものもありますしいいかなと思いまして、まあ、右側のものを携帯しておこうと思いました。 あとはですね、ヘッドライト。これあの、のペツル の, あのものをうまくあの模倣した中華なんですけど、まあ、とっても安定しているので、これを入れておこうと思います。それから、あの携帯タオルもですね、あのテックタオルとかいいんですけど、まあ、今回、あえて持ってないので買わないということで、えー、それに近いものをあの家にあったタオルと、あの100均のケースで作ってみました。あと、ラジオもですね、うちにあったちょっとあのいろいろ取っ手が折れたりはしてるんですけど、 この手回しのやつなんかあのエイム鳴ってますけど意外とね NHK がねどこなのか分かんなくてね探すの困りましたけどねえ一応動くことを確認したのでこれで OK かなと思います o <音楽> know If everything will be alright, sometimes you gotta let go. Guess I gotta let you go.